活動についてお伺いしてもいいですかはい多分教えをすごい何本かされてるとは思うんですけど、はい、どんなスケジュールなんですか結構毎日のように教えていらっしゃるんですかはい、毎日教えてますね集合以上ってことはいわー坂、ま、に、はい、週2というか1日目が3本2日目に2個も教えて一泊してる お休みになってくれればそれが休みになるけどそれ以外はまあ基本休みなしで今はありがたいことに私はまだ完全に教えに対してこうレギュラー化をしてないといます、ね。ワークショップとかはたまにあったりとかしてるんですけれどもどういうふうなことが魅力的でどういうことを大切にして続けてらっしゃるのかその辺を聞いてもいいですかだってやっぱりこう続けている子がうまくなっていくって すごいよなんか尊敬の楽しみだけかな、えーうん、このコロナになって実際に1年足らずめちゃめちゃ伸びるって子が何人かいてえー、なんでなんだろうあのやっぱり本人のやっぱり地頭もいいんじゃないかなと思うんだけどこう、うんうん、聞く能力、はい、聞く能力っていうのか<笑>すごく左右されるんだよねなるほど、うん、言っている だけどそれれをを言われたことをそのままできるって人ってたぶんねあんまりいないんだと思う聞く力かそうそうそうこう こ, こうなんだよってふんふんっつってやってるつもりでできない人の方がだいたいくてそれがふんふんって聞いてそのままできるっていう人が。 何人かだからたまたまいてブワッと伸びるもう本んに素直な子ってことなのかなも言われたことは確、うんうんうん、かにただやっぱりこう人が興奮って聞いてるのと同じように聞いてるんだけど聞き方がいいだとか、うん、納得の仕方とか言われたことをそのまま体でできる、うん、例えば私なんか見たものを見たまま書けない、うん、聞いたものを聞いたまま歌えないからそれが踊りが上手でない人ってそうでしょ見たものを見たまま踊れないっていうのがなかなか上手にならない それを見たものを見たまま踊れるっていうのはそれはもうやっぱり、ね、特殊なちょっとした能力なのかもしれない最初から上手になりやすい人、はい、みんなが持ってるわけじゃほとんどの人は多分持ってないんだと思うへえうまくなりたいこう思ってこう毎週、ね、レッスン通ってる子に対してのアドバイスとしてはまずは素直にその先生の言うことを受け入れてしっかり聞いてやってみるっていうところなのかなで、うん、もみんなやってるんだと思うんだよね<笑>聞いていてる自分だとか やっってているる自分をたまに疑ってみる本当に私とかってそれぐらいしないといけない時もあるのかなってやっぱりこう踊るのが楽しいじゃない例えばで踊った動画を見てても自分だけ見てると他の人との違いに気が付かないまま終わってしまうかもしれないけど別の人を見てみるだとか。 先生ってやっぱりこう同じことを言うことが多いから「ふ、うんふん」って聞いてしまうけどそれもう一回よく聞いてみるとか先生としては何遍言わすんだって思わせる思ううんそれやっぱりこう聞いてるんだけど聞けてないことの方が大体みんなのよ伸び悩むってそういうことかも大事なんですってこれがうん先生も何かってるのになって思いながらも繰り返し繰り返し伝えていってるってことですねそれしかない ある日突然できるからねそれがまたあれは本当に面白いよ<笑>例えば子供も教えてるけど、はいまあ、小学校3年生以上だからちょっと大きいんだけど、はい、まあみんな最初はヒップホップから入るからまあバーもこういすああなんでこんなことしなきゃいけないんだってみんな顔しているのがだんだんだんだんこう姿勢が良くなっていくこいつになったらと思うんだけどある日突然<笑> できるん、えー、だから新しい子が入ってきてこう見比べると違うやっぱりちっちゃい時からなんかヒップホップとかはやってますっていう子多いんですか今、うん、私が教えてる子たちはそのヒップホップからジャズにちょっと興味を持ってっていう人たちばかりだからあなんか恵まれてんだよ踊り慣れてるし振りも覚え早いしへえーえー、すごいなぶっちゃけ上手です、えーえー、<笑>ちょうど昨日しばらく受けてたんだけど来なくなってまたもう一回やりたいって 来てくれた方がいて、うんジャズはやっぱりバーとかつまんないけどねって言ったらつまんなくなるって言った。これねつまんなくな い, い, い、ね、んだ と, と思った。うん、そ う, そ う, そ う, そうなんかね結構地道な作業というかね結構地道とか辛い。バレーレもそうだったんですけど、はい。いやもうスーパー地道。 だってねどっかで自分にこう飽きてきてしまったりするんですよね、うんうん、私もなんか一回ぶわってバレエお休みしてやっぱそのストリート系のかっこいいこう華やかな日々とかにばってこうハマってでも結局今週12だけレッスン行ってるんですけどやっぱバレエクラス行きますね、うん、ああそうなんだなん整う感じがすると、ねうん、みんな言うね「ととう」ってね<笑>結局なんか、うん でもやっぱり地道にやらないとあの繋がってるんだな。ランスにっていうのが結局ね。戻ってくるってうーんうってうので、本当は基本基本思います。ストレやっても先生って。でもその踊りの振り付けのクラスもあれば、なんかそういうバー、うん、こう。基礎的なバーを使ったりとか、そういうクラスも結構あるんですか？うん、私どのクラスでもバーはやるんだけど。はい バーとクロスフラーっていうクラスやっててそれついに学校でも始めたんだけど、はいはいはい、バーレッスンとクロスフラーって本当にシネとかピレートとか、うん、ジャンプとかをやるクラスそのクラスがやっぱりあのあ聞いてないんだろあ見てないんだっていうことが 目, 目立ってくるやっぱ振りがない分同じことを繰り返していくでしょ、はいはいはい、だから言われたことをちゃんとしないとテクニックもってできてこなくなるから うん、うん、すごくわかりやすくて、そういうの基礎だけをやろう。っていうのはどこかでやっぱやらなきゃって感じたんですか？最初はあのこれコロナで、はい、今まで1時間半とか1時間45分のレッスンだったのが。 短短短縮縮にななっっちゃうだ分短縮して時間も短くなってく、ね、そうそうそう除菌の時間とかになっているからそうするとクロスギャーっていうのができなくなってるからは い, は い, はい、はい、みんながそれができなくなっちゃうの で, で、ね、それだけのクラスをやってみようかっていう話で割とジャズのクラス人気があってたくさんあるんだけどみんなクロスライダできないから。 っぱうう、うん、ダンスの専門学校でいっぱいクロスフロアやったなっていう印象があったので<笑>うんうん、うん、あれはやっぱ卒業した途端にそのクラスだけをやってくれてる先生とか重点を置いてくれてる先生を見つけるのが結構大変っていう、うん、多分ないと思うな か, かなかいらっしゃらないんですよね、うんうん、専門学校の時はもう本当に3回転から5回転ぐらいのクロスフロアとか、うん、いらっしゃってクロスフロアいっぱいやったんですけどみんな全然できないよみんんなな全然できないんだけど<笑>あの なんかやったな、繰り返し繰り返し言っていうのがね、うん、実はねそういうクラスが本当はあためになるんだなっていうのは、うん、ねみんな卒業してからこれもみんな気づいちゃうと思うんですけど、本当にね、大切なんですよね、うん。こういうことはちゃんと伝えようとか教える時のポイントというかなんかそういうものあったりしますか？私は本当にあのバーとかをやるから、はい、あれでも決まったものじゃない。体やっぱたた、はい、整えてい。 手のものだから、振りになったら自分がどう踊りたいかを必ず考えるように逆に。みんなと同じじゃなくて、あなたはどう？踊りたいんですか？っていう風に聞くように、そういう風に考えて踊るようには言ってます。あ、じゃ曲の解釈をこういう風に歌詞がこういう風に言ってるからこう。踊りなさいとか。でもなくどう感じるかを。もちろ ん, ちろん全然うんだって。多分アーティストさんも。 そういうふういに作っってらししゃるだろうし失恋の歌だけどもどう思うかはもう勝手だからそれを自分で考えなさいっていうふうにしてますへえ、うん、んかよくね作品作るアーティストさんとかで も, もう受け取る人の感性に任せ、うん、るとか言いますけども、うん、ダンスを教える時もそれは一緒でどう踊るかどう表現するかはもう踊る子踊る子によって個々によってええー、そうなんですね、うんうんうん 動かしてくれてるんだ、うん、う笑おうと泣こうとそれはもう 個人のだだからただ意思を持つようにあの人のマネじゃなくて言われたまま言われたまま踊るのも難しいんだけどここはこうしたいとかこの手の表示は自分で考えなさいっていう時間も必ずあるしえーうん、面白い結構<笑>表現好きなタイプなのでそうよね、えー、得意だと思いますよ<笑>人によっては心が無駄なこの時間っていう人って結構いる。考えること あんまり考えないこの感情の振り幅が割と狭めになっちゃう人とかぼーっと聞いちゃってるとかよくあると思うそれも個人差でこう物事 に, に対して例えばこの曲を聴いて無になってしまうのではなくてああ綺麗とか何かを感じているかどうか、うん、それが大事だから振り幅を振りつけてほしい。 しすぎてなくても感情の方うがあってちゃんとリンクして乗っかってることかがいたら全然オ k ケーことだったんです、ね、多分学生たちはみんな知ってると思う<笑>バレエから来た子が私のクラスは強いと思ってたらすごい裏切られたって人がいっぱいいると思う<笑>ちなみにどうでしたか私のその友達しか来ないけど私からあなたが踊れるからちゃんとおいでって怒ったんだよあ<笑>ったんんだもん 踊れるのに私はあの時は結構クランプとかにはまってましたね、うん、なるほもったいないんだよあの時の私<笑>ちゃんとして、うん、そう思ってくれてた先生がいっぱ い, いたんだいっぱいたと思うよ改めて思いました、うん、お前が時間さえ守れたらこの仕事手伝ってほしかったとか、ね、そ, そ, そうそうそう。人なんかねいたっていうのはたってら<笑>でもあいつにあいつに仕事を振ったら遅刻するや ん, んそうなんだよもったいないねだからそれが信頼と。 信頼度も大切なんですよ、うん、そういうとこも、うん、ちゃんとしてくださいみんいな<笑>ダンスを教えるっていうことって結構なんかね私は緊張しちゃうというか緊張しますよ教えるっていうことに対してものすごい責任をやっぱ感じるというか、はい、<笑>なのでまあ今の私なら教えても大丈夫とは思うんですよやっぱ当時 の, その遅刻をたくさんしてダンサーとしての以前にどうなんだ人としてっていう時は、はい なんかやっぱりそういう人間があの人にダンスを教えてお金もらっちゃダメなんだって思ってたんですよ<笑>なんか自分がその人としての自信があんまりなかったんです、ね、ダンスは大好きだけれどもやっぱりこう人に何かを教える先生っていうあの片付きが片苦しいと思うんですよね<笑>先生っていうものになれる人間じゃないと思ってたのでそれで結構遠慮してたんですよ、うん、先生になることに対してその子供産んでからね専門学校も。うん あのうん、2年間ぐらい講師をやってましたけど「うん、来てよ」って言われるようにこうなってからこう教えもね徐々にし始めましたけどこう誘われたら行くんですけどやっぱ自分からなんかこう誰かに教えるっていうものに対してものすごい責任を感じて「私が教えていいんかな」みたいな。 ところでこういつもにのわして踏んでしまうというかそこまで考えなくてもいいんじゃないのかな実はめっちゃ考えるんですよいやねそれがいいんじゃない<笑>うんだって何本かでウェーって始める人がいくらいる<笑><笑>素敵な先輩方も見るといつかやりたいとはずっとね思っているので。 んですけれども今後の健ってい う, やつです、ね、どういうふうにダンサーとして生きていくのかはたまたダンサーの子たちが育っていってほしいなって思うのかなど実際にダンサーの私が育っ て, てくれるのが一番ですよもう本当にもう日々をあの元気に。<笑> ここの日々を続けていくことが大事ですあ、まあ、ダンスができてる環境っていうのがありがたいなっていうふうに大事に大事にレッスン受けなきゃなっていうふうには感じたんじゃないかなと思いますよ ね,、うん、そうねだから、まあ、その気持ちもただ忘れてしまうだろうしここで思いいい出せたらいいよねだから思い出すのがやっぱきつい経験かもしれない例えば頑張って練習したものがコロナのせいで本番できないとかそういうこともやっぱりまだこれからあるかもしれないから。はいはい まあ、そういうふうにこう一進一退をね繰り返しつつ頼みは情熱だけだからね<笑>好きなことをやるっていうのは、うん、のめり込んだあの久継ぎ少女のようにのめり込むとなんかいろんな人たちの出会いとかねまた世界が広がっていくかもしれないので、うん、その時間もなかなかね子供ができたらなかなか作りにくかったりするんでそうそうそうそうできるうちに<笑><笑>あ そ, う、まあ、その時の時間はあのその時にしかないので。うん うん、本当にこう精一杯ね自分を愛してあげる時間に使ってもいいのかなと子供、うんうんうん、たちの手が離れたらまたやればいいし、うん、この指導は続けていく と, いうとそうですね、うん、いつまで続けられるかわかんないんだから頑張るまあうんうんうん、先輩がそうやって頑張ってるんだ私もじゃあ頑張ろう頑張って、うんうん、頑張る<笑><笑>やってみる教え<笑>そんなにそんなに考えちゃう人はあんまり見ない<笑>そうなんですか<笑>偉いね じゃあ来年には修を始めるそうなので皆さん次のぜひどうぞここでここで宣言されたよあでもまあ本当に一歩一歩やっていこうと思ってますので<笑><笑>こんな私ですか。今多分多分それにものめ込むよ<笑>やりだしたらうん、<笑>ダンスに一回こ う, こうだった性格なのかなんか結構やりだすとまんでも、まあ、子供ができた時もこうなっちゃったんですけど、うん、まあ、それでも大変だったりもしたんですけど多分 ね、教え始めたら、またこれです。いや<笑>、うん、楽しみです。なんか、うん、それで新しい出会いがあるから、ね。はい、じゃ、始めたいと思います。はい、本日は、さすぎ先生にお貸しいただきました。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございえ、今晩飲みに行きたい。